you、mm -hmm. 今回、初めてアリエクスプレスっていう、まあ、中華系だと思うんですけど、それの、えー、海外通販サイトを使ってみました。えー、この、えー、サイクリングシューズですね、こちら、えー、ロード用のやつなんですけど、こちらが、えー、約3000円ぐらいで売ってましたね、送料込みで3000円ぐらいだったんですね、めちゃめちゃ安かったんで、まあまあ、失敗してもいいかなっていう感じで、えー、ちょっと頼んでみました。 で、これ、すごい玉虫色という角度によって、まあ、全然色が変わるんですけども、ソールはまあカーボンじゃないくて、まあ、プラスチックみたいな感じだと思うんですけど、こちらの穴の方ですね、こちらが3つ穴と4つ穴、SPDSL と普通の SPD 両方対応してるんで、これはいいですね。 まあ、このソールがカーボンじゃないっていうことでえちょっともしかしたら今まで乗ってるのが S ワークスのえーロード6ですかね S ワークス6っていうカーボンのソールのやつ使ってるんでそれとまあ違って結構柔らかく感じる可能性もあるんですけどもまあそんなにその何て言うんですかね 硬いのが好みとか、すごい、えー、スピード出して走るってわけじゃないんで、まあこれでもいいかなと思ってます。ちょっと試してみたいなと思ってます。まあほんと出費が3000円ぐらいだったら全然失敗してもいいかなと思うのと、このカラーリングはとにかく<笑>すごいなと思って、ちょっと、まあ、試しに使ってみたいなと思って、えー、注文してみました。で、2週間ぐらいですかね、2週間ちょっとぐらいで届いた感じですかね。サイズは<笑> 他のメーカーと同じような感じですね。あのまあ、特にサイズ感がおかしいっていうこともなく。まあ、ボアも普通に使えますんで、全然問題ないですね。 一応メッシュの部分とかがあってなんか割合 3,000 円にしちゃちゃんとしてるなって感じはあります。 まあ、今後のところで、まあ、実際履いてみてどうだったかとか、まあ、長期でインプレしていきたいなと思いますまあおそらくガチで使うとかでなければこれでも全然問題なさそうな気はします、まあ、ソールの硬さがどうかっていうのがほぼ全てだと思います はい。いかがだったでしょうか今回は、えー、アリエクスプレス海外通販で買ってみた、えー、ロードバイク用のサイクリングシューズの紹介でした。まだちょっと実装はしてないんで、なんとも言えないんですけども、普通にこう、持ってみた感じだけの質感で言うと結構いいと思います。まあ、3000円なんで失敗してもいいかなっていう値段もあると思います。今回、アリエクスプレスを、まあ、初めて使って、 ててみてというか、まあ、試しにこうちょっと失敗してもいいかなっていうのを買ってみたんですけどもちゃんと届いたしまあ物もそんなに悪くない感じはしたんで今後もアリエクスプレスでちょっと買い物してみようかなと思いますまたそれで買ったものとかも紹介していきますんでよろしくお願いしますそれではまた